こんにちは、アブです今日はですね日本を脱出したいと思った時におすすめできる国海外の生活しやすい国っていうことをまとめていこうと思います3カ国まとめていくんですけども一番のポイントはビザビザですよ滞在期間っていうのがすごくやっぱりね国によって決まってるんでその滞在期間を元にして実際どこがいいのかっていうのを僕が言ったところ ポイントを押さえつつ3つ3カ国おすすすめしていきます僕のチャンネルでは世界各国でコスパのいい生活をしながら月8万円ぐらいで生活できる国を渡ったりだとかあとは世界情勢見ながら今どういう風になってるよっていうのを現地でリアルに発信してますよかったらチャンネル登録お願いします今日は日本 や, やばくなってきましたよねっていう話とプラス、えーね、初心者におすすめできる海外生活しやすい国3つっていうところを話していきます今回もですねノーカットノー編集でいくんですけども やっぱ日本ちょっとね今やばいっていう感じになってきましたよね、まあ、コロナから始まりまあ実際はコロナから始まってるわけではないんですけれども、えー、世界がどんどんどんどん動いてるというところです1ドル103円になりましたよねでそこがね原油高ね原油価格があの連動していてすごく落ちてるあの、ね、ドル安になってるというところなんですけれども正直まあまあまあ今後もどんどんどんどん2020年は動いていくるぞというところですよ でなったた時にじゃあ僕たちはどこに住めばいいのか、えー、どこに住めばいいのかって言うとやっぱり日本日本めちゃくちゃいいじゃないですかただ日本のことを考えると現実的に、まあ、リアリリティックに考えるとリアルに考えると日本やばいですよねと僕は思ってますまあもう僕本当に日本好きで日本食とか大好きなんですけれども正直今後考えるとま あ, まあまあまあまあ沈んでいくんじゃないかなと もうね普通に一般的に考えてもうね数字を見れば明らかじゃないですかもうね g d p 一人当たりの GDP って今27位って言われてるんですよ、えーね、日本の GDP って3位じゃないかっていうふうに言われてるんですけれども、えー、人口比率で人口で割ると一、えー、人当たりの GDP っていうのが出て一人当たりの GDP は、えーね、世界でも27位ともう全然じゃんっていうところなんですよ要するに生産性がないわけですよね人はいっぱいいるんだが人はいっぱいいるんだがその一人当たりの 売上が少ないとで仕事はしてるんだがむちゃくちゃ仕事してるんですよ僕たちはもう一日10時間だとか仕事してるじゃないですか朝6時に起きてで7時からもう出社してみたいなパターンですごくね10時間ぐらい働くんですがそんなに働いてるにもかかわらず売り上げが立ってないとで仕事をしてるふりをしてる人も多いかなっていうのが実際のところです売上がなってないといのはもうめちゃくちゃもったいないですよね本当にこれだけみんな仕事してるのになんでこんなに経済は混沌としてるのかというところですよ ってなった時にまあ日本での生活も大事だが大事なんだがえ2つ目の選択肢として世界海外でも生活できるような選択肢を1つ持っておくとやっぱりより生活しやすいなというところですよね日本は好きなのは大前提ですよただえ世界でも生活できるようなコスパのいい生活できるような場所を見つけておくっていうのがえ僕のプランというかでそういったところを僕でもあの YouTube でえ紹介できればというところで僕は YouTube を発信してるって感じです で、三つ。僕のチャンネルではね、過去にもね、こういった、あのー、3つの国をおすすめしてるんですが、今回はよりビザのこと、滞在期間のことをベースにしながらお話ししていこうと思います。まず、おすすめの国、一つ目。初心者でもおすすめできる国、1つ目は台湾です。台湾の台南、南の方ですね。そこはおすすめです。なんでおすすめかっていうと、1つ目のポイントは、ビザがすごく長いことです。90日間滞在することができます。これってね、なかなか ないことであのねあの移民だとか移民だとか不法滞在っていうのを、えー、抑制するために、えー、ビザっていうのはあります、えー、一つの国に滞在できる期間っていうのは決まってるんですよね例えば、えー、ベトナムの場合、えー、2週間しか滞在できません、えー、例えばフィリピンの場合1ヶ月しか滞在できるとってなってきた時に台湾って90日間も入れるんですよ日本人の日本国籍を持っていれば、えー、ビザを発行してもらえて、えー、パスポートを見せればあのね 90日間滞在することができるというところですこれなかなかなくてすごいいいんですよ台湾ってしかももうね純日本というかもう日本っぽい感じがすごくするんですよね日本に一番近い国でプラスもう沖縄からね東京行くより宮古島から台湾行った方がすごく近いっていうようなぐらい距離感的にもすごく近い国ですで90日間滞在できて日本っぽくて日本食もおいしくて日本人の滞在者もすごく多いと いいいううとところでいくく台湾すすすごく過ご過しやすいなっていうのがありますで日本語でしゃべれるかっていうと皆さんね多分あの台湾とか行ったことあるとは思うんですけども九分だとか、えー、ね千と千尋の神隠しで有名な場所とかありますよねそういったところに行くと分かるんですけども日本語がねちょこっとでもね通じるってと こ, ところが台湾の面白さですプラス親日の人が結構多くてで滞在しやすくてっていうのがあるんですが、まあ、デメリットを言うならばちょっとね何て言うかななんか匂いがね なんか、臭豆腐か臭豆腐の匂いとか何ていうんですかねこっちで言う納豆みたいな感じ の, あの食べ物があるんですけどもそのねあの豆腐揚げ豆腐があるんですけどもその匂いがちょっとああこれ独特だなって思ったりしますもう、ね、日本で、ね、外国人が来た時に納豆を見てああこれすごいなって思うのと同じような感覚だと思うんですけどもそういったところが、まあ、デメリットかなというところで1つ目のポイントは台湾台南台南の場合ちょっとね安いので、えー、おすすめです 次、2つ目。2つ目何かっていうと、どこの国かっていうと、フィリピンの、えー、セブ島です。ここ、僕がすごくおすすめしてて、いつもね、この動画でも結構発信してるんですけども、何がいいかって、あの1ヶ月滞在することができることです。で、プラス、あのね、あの長期滞在の許可証を出すと、えー、90日間滞在することができます。延長ですね、ビザラン、ビザランみたいな感じで言うんですけども、まあ、戻ってきて失したりすることも言うんですけども、えー、滞在、1ヶ月間できることです。で、プラス、まあ、治安が悪いっていうふうに言われたりするんですが、 あのメインのエリア、セブ島、マニラの方が治安がいい悪いから、まあでも発展してるっていうのがマニラで、でも渋滞がすごく多いっていうのがデメリットにあります。ただ、フィリピンの場合30日間滞在できて、で、プラス、えー、治安のいい場所、IT パークと呼ばれる治安のいいエリアがあるんですよね。そこがすごくね、僕がおすすめです。もう滞在するんだったらそこでいいんじゃないかなと。で、最近、あのホテルを予約したんで、ホテル、エアビーっていうあの民泊のサービスがあるんですけども、それで予約したら1泊2800円とか、 もう一番綺麗だなね最新のドミトリー最新のマンションで3000円1泊3000円ぐらいかなっていうところで泊まれるっていう感じですえ結構安いんでしかも一人部屋で Wi-Fi もついててでもう1階にあのセブンイレブンがあるしでカフェめちゃくちゃあるしで目の前にはアヤラモールっていうのが最近できたのでモールがすごくでかいのがあるんでそういったところで滞在できるっていうのがフィリピンのおすすめのポイントですでプラス僕は結構あのねカフェだとか レストランによく行くんですけども外資の資本が入っているお店が結構ありますなんでクオリティが高い安くて美味しいご飯が結構ありますこれねフィリピンってご飯まずいっていうふうに言われるんですよ正直ローカルだとかはちょっとね口に合わなかったりすることが多々ありますただ、えーとね、外資が入っているレストランだとかはコスパが良くてそこそこ美味しいものが食べられるんでおすすめですでね値段的に行くと日本でそういった料理を食べるのに まあね、結構ピンキリなんですけれども5000円から1万円ぐらいかかったりするようなクオリティでもフィリピンだと1000円2000円ぐらいで食べれるよっていうのがおすすめのポイントですもちろん毎日毎日そういったレストランに行けっていうわけではなくてローカルなお店もいいですしプラス自分で自炊をして食べるっていうのもありですなんでまあねそのコスパ的に行くと、まあ、もう基本的にまあね選ぶ食材によって違うじゃないですか食費なんてね日本でも節約生活をすればドン・キホーテで98円で買えるようなお弁当だったりありますし もっと安く済ませるんだったら自炊でね、えー、作って食べてっていうのでやったりだとか自給自足したらいいんじゃんっていう話になるんでまあもうピンキリなんですよ揚げ足取るようなことは話すんではなくてまあ基本的にはあの料理はお、ね、いしくはないセブ島はおいしくはないんですが選べばおいしいものはあるよとでまあ日本でもそうじゃないですかなんでおいしい料理をコスパよく食べれることができるのが僕はフィリピンかなと思ってますなんでおすすめはフィリピンです 30日間滞在でできるというのはすすごくおすすめですしかも僕の場合は結構ねボクシングとかエクササイズで行くんですよこれがねすごくおすすめでフィリピンってパッケオっていうあの国民的ボクシングスターがいるんですよ6階級から5階級制覇したようなチャンピオンがいるんですけどもそういった関係でジムがねすごく充実しててでしかもすごい綺麗なんですよ日本でボクシングジム行くとやっぱり何て言うんですかねなんかその格闘家っていう感じの何て言う オーラががすすごく漂ってるんですがフィリピンの場合すごく、えー、安定してるというかエクササイズでも 行, る行けるような綺麗なボクシングジムアラジムっていうのがあるんですけどもそこに行って、えー、ボクシングしてで汗かいてシャワー浴びて帰ってく で, で帰ってウーバーイーツとかであの料理頼んで<笑>部屋で食べるっていうのが僕の習慣でしたそういったところでもフィリピンおすすめなんで2番目はフィリピンをおすすめします次3つ目どこかっていうとちょっとレベルが上がるんですが、えー、ジョージアっていう国がおすすめです これ何がいいかっていうと、なんと2015年ぐらいからですね、あのビザが1年間になりましたで。どういうことかっていうと、もう滞在し放題ってことです。えーね、1年に1回、まあ、外に出ればいいかなっていうぐらいの感じで、もう1年間ずっと滞在することができるんですよ。これ、もう何度も言うんですけど、めちゃくちゃ珍しいんですよ。超珍しくて。でもないんじゃないかなっていうぐらい、日本以外であの、ね、外国人が生活するのにとあの、ジョージアっていう国であれば生活できるっていうところなんですよ。 ジョージアって聞くと、アメリカのジョージア州だとかをイメージする方もいらっしゃると思うんですけれども、旧国名はグルジアっていう国になります。これはあの、ね、ソ連が崩壊した時に、その名残でグルジアっていう国の名前で日本に登録されてたんですけども、それがちょっと、ね、問題になっちゃって、問題というか、まあね、まあ、いろいろありまして、2010何年かに、2000年かな、2000年代に名前が変更してジョージアになったということです。で人口で言うと、360万人ぐらいしかいません、えーまあ、うーん。 東京の人口よりも少なないいと半分ぐらいになってるとで、プラス、飛び石っていうところが首都なんですけれども、首都の場合は141万人ですね、141万人の人口がいるというところです。なんで、福岡だとか、えー、札幌よりも少ないぐらいの、えー、名古屋、えー、名古屋ぐらいかな、名古屋よりもちょっと少ないぐらいの人口がいるっていう感じです。 なんで、すごく、あのまあ、そこそこ整ってるし、で、プラス、資本主義の名残があるんで、ちょっとね、ローカルな、えー、西洋風の作りと、プラス、えー、近代な作りがもう入り混じってて、すごく可愛いんですよ。可愛い国です。で、コスパ的に、生活費的にもフィリピンと同じぐらいの感覚ですごくコストパフォーマンスも良くて、今、フリーランスの移住してる人たち結構行ってる感じですね。で、ただ、デメリットはちょっと寒いんですよ。冬がちょっと寒いんで、僕は今、冬の間、 えーね、1月2月3月ぐらいまでは、えー、飛び石行ってなくて今また海外戻ってあのジョージョだとか行ってあの生活するっていうのもありなのかなとで場所的には、えーね、ロシアの左側西側なんですけれどもちょっと離れてるとトルコ の, あのちょっと近 く, 近くっていうところですでそこからなんですけれどもポイントがあって東欧って言われるところなんですがそこからは西洋 ね、EU とかに行くのも結構簡単なんですよなんであのヨーロッパが好きな方はジョージアに滞在してジョージアからドイツだとかジョージアからフランスに行くっていうのもできますただちょっとフライト的には高いんでトルコ経由になるのかなまあちょっとね、えー、いろいろな方法を使って、えー、ジョージアに滞在しながら日本に行くより日本からヨーロッパ行くよりも近いんでそういった意味ではヨーロッパを感じながら、えー、安く生活できるっていうのがジョージアのメリットです、えー、今後あ僕の別の動画でもジョージアのね、あのー 街並みを撮ってるんでかってていいるのでかたたら見ていただければなと思まますすフィリピンの動画もあります台湾の動画を確か撮ってますね台湾の動画もあるんでよかったら見てみてくださいこういった形でもいろんな選択肢を持つっていうのはやっぱりセーフティーネットとしてリスク分散として結構大事ですよね今後日本がどう な, なるのかとか もう皆さんどう思いますかもうね、僕はやばいんじゃないかなとめちゃくちゃ思ってて。で、最悪日本がデフォルトするっていうことを考えて、やっぱり最悪のパターンを意識しながら準備するっていうのはすごく重要ですよね。例えば、えー、ね、バブル経済。1968、1986年にバブル経済になって、2000あ、1991年ぐらいまでバブルでね、すごくウハウハウだった時期があるじゃないですか。そういったところを踏まえていくと、その後にリーマンショックがあってとか、 っていうようよな色々な経済の、ね、波があるわけですよそういった時に実際どうなってるのかっていうのを歴史を見ながら考えたりするとすごく面白くてそういったところを今後も発信していこうかなと思ってますちなみにちょっと小出しすると面白いのがバブル経済って実は日本が最強だったからあの経済が伸びたっていうふうに僕は思ってたんですよただ違うんですよねバブル経済って1985年のプラザ合意を皮切りに為替が動いてるからこそ日本の経済がそれから爆波したっていうのが 背景にあるんですよでもっと言うとねニクソンショックだとかも関係していてそこから円とドルの差為替の差から徐々に徐々にあの、ね、動いていってで不動産バブルが起きてで外資が入ってきて日本がウハウハウになったと僕はもうてっきりね日本のプロダクト日本の製品がめちゃくちゃすげえからめちゃくちゃすげえからバブル経済ってなったんだろうなと思ってたんですよそれはちょっとまあそういうその一面ももちろんありますもちろんありますが 実際はちょっとねドルと円の違いだとか世界情勢だとか資本主義っていうのがここに関わってたんだっていう歴史を見ると面白いなっていうのがありましたでちなみにあのリーマンショックもそうで2008年にリーマンショック崩壊したんでリーマンショックがあったんですけれども実際グラムリーチプ ラ, イプライリーっていう法律があって1999年にあの、ね、そこがね皮切りになってて、えー、不良債権だとかデフォ ル,、えー、デフォルト、うん えーとね、ジャンク債っていうのが売れるようになってそこからウォール街がいっていうのがあってそこからサブプライムローンっていうサブプライムプライム有料会員有料 の, あのサブですよね有料じゃない有料より下のえ人に、えー、提供できるローン何ていうんですかねローンを売ることができるような法律ができてからそういった流れになってリーマンショックになったというような歴史があるっていう感じです。いやーすごいですよねやっぱ そういったふうに資本主義っていうのが動いてて歴史によって物事が変わっていくんだなっていうのがあると歴史を学ぶことで今後の経済が分かってくるっていうのを今必死に勉強中ですもうめちゃくちゃ面白いですよねリーマンショックもだしバブル経済もだしえせ二千十五年の中国のあの不動産バブルもそうですしバブル崩壊したっていうふうに言われてるチャイナショックって言われてるののもコロナによってちょっとね見えないようになってるんですけれども今すごく世界が動いてます。 そういったときにやっぱり勉強して、今後どうなるのか、日本はデフォルトするのか、アメリカはどうなんだえ、うん、あのアメリカの FRB の金融緩和がどうで、日本も金融緩和で日銀がとか、年金機構がとか、年金独立行政法人がとか、いろいろあるんですよ。そういったところを勉強して えーね、今後どうなってくるのか見ながら日本経済を見ながら日本以外の生活を、えー、模索しながら、えー、選択肢を作るというのはありなのかなと僕は思ってますそういったところで今日はですねそういった話をしてみました、えー、3つの国おすすめしました1つ目が、えー、台湾台南いいですよ、えー、ビザで行くと90日でフィリピンに行くと、えー、1ヶ月、えー、ジョージア1年ぐらい入れますでコスパ安く生活できるのでよかったら試してみてくださいでもっと知りたい方は別の動画にジョージアだとか、えー、フィリピン、えー、台湾も 貼ってるんでよかったら見てみてください今日はそういったリアルな話をしてみましたありがとうございましたバイバイ